よう、アシュラカブトだ。俺の名前のアシュラってのは、アウンの兄、修学旅行の衆、コーのラトがいて、アシュラなんだぜ。どうだ。どうでもいいだろう。次回、ワンパンマン第4話、今時の忍者。へ、ええ、へへ、ようやくあの男が出てくるようだぜ。